はじめまして、競馬 VTuber の神のインクと申します。今回は競馬場にまつわる階段を一つ紹介したいと思います。まずはこの映像をご覧ください。場所は東京、府中競馬場。ちょうど3コーナー、ゴールまで残り800メートルのあたり。大きな木が 画面を横切ったたのが見えたと思います映像的には邪魔な木ですから普通に考えると切られてしまいそうなものですがなぜかそのままにされている今回はこの木にまつわる話です現在の府中競馬場は1933年に建築されたものですが大ケヤキと呼ばれるあの木があった辺たりは ベタなおお話でですす。が、が寺の墓地があったそうです当然墓地は移転となったわけですが移転に反対したのが戦国武将伊田惚政の一族で日本刀を振り回して徹底抗戦結局伊田家のお墓だけは移転を断念そのまま残されることになりましたお墓をそのままにすると同時に その周辺にあった数々の木も保存されることにそしてこの木をめぐっては数々のいわくつきエピソードが存在します競馬場の建設時に喧嘩が起こり死人が出たそうですがその死体が木の根元に埋められているとか他にも伐採を試みた職人が急死したり台風で木が折れた時に その処理をした職員が急死したり改めて墓地の移転を提案した人がすぐに病死したりいつしかあの一帯特にあの木は触れてはいけない存在となってしまいましたそして例の3コーナーは一部の競馬ファンの間で魔の3コーナーと呼ばれるようになりますというのもあの場所で怪我をする馬や 落馬馬する馬が多かかったからあの名手武豊を背に天皇賞へ挑んだサイレンス鈴鹿もちょうど3コーナーを過ぎた辺たりで故障発生安楽死処分となってしまいました偶然と言うべきかそれともあの大ケヤに宿る何かがそうさせているのか真偽は分かりませんでも 私は思うのです。あそこには何かいると。ご清聴ありがとうございました。